平成29年7月1日、立ち入り規制が続いている阿蘇中岳第一火口への見学ツアーの在り方を探る、阿蘇中岳火口モニターツアーが行われました阿蘇中岳では、3年前の8月から火山活動が活発となって、噴火警戒レベルが火口周辺規制の2に引き上げられて以降、 火口への立ち入りは禁止されていました気象庁がことしの2月、噴火警戒レベルを1に引き下げましたが、昨年10月の爆発的噴火で火口周辺には大量の火山灰が積もり、大きな噴石が散乱したり、安全柵や火山ガス検知器が壊れていることから、火口から1キロ以内は立ち入り禁止となっていました。阿蘇市では 熊本地震で低迷している観光客を呼び戻そうと、少人数での加工見物ツアーができないか探るため、今回のモニターツアーを実施したものです。この日は、一般応募から選ばれた15人のモニターが、ヘルメットやガスマスクをつけて9人の加工監視員に付き添われ、 ジオガイドの案内で白煙を上げる中岳第一火口を見物しました<笑>さらに一行は第一火口南側の砂千里も訪れて遊歩道に突き刺さっている噴石などを見学しました阿蘇火山防災会議協議会では参加者のアンケートなどをもとに火口見学ツアーができるかどうかを協議することにしています